はい、えー、では、2週目、4回目のビデオですね。はいえー、今回は、音声ファイルの再生スピードを変えるということをやりたいと思います。例えば、YouTube にある動画、そんなも、そういうのは、簡単にね、プレイヤーで再生スピードを変えることができるんですが、まあ、スライドに入れる ものはなかなかスライド上では再生スピードを変えることができません。えー、ね、だから、あの、日本語の教科書についている音声も、ちょっと早いなって思うことがあるかもしれません、学生さんがね。だったら、それをちょっとスピードを、ね、変えてから、ね、ゆっくりしたのを載せるというのもあると思います。はい、じゃあ、やってみましょう。 えー、と再生スピードを変える方法もたくさんありますけれども、じゃあ今日はこれを使います。はい。また、前のビデオで紹介した、ね、前のビデオ、これ何でしたっけ。ね、こういうのを紹介しましたけど、ちょっと似てますよね。はい。えー、まあこういうものです。はい。じゃあ、例えば、そうですね。同じようにしようか。 まず、じゃここに入れますね。ズームじゃない。すいません。何度も福田さん。これですね。これは多分いけます。ここ左クリックしたままドラッグして、ここに。あ入りました。ね。入りました。これですね。再生しています。1番。これは何ですか まあこれはそんなに早くもないですけどまあこのファイルのスピードをちょっと変えてみましょう。ね、あもちろんねここで切ったり貼ったりもできます。うん、できますけど、まあ、切って貼るだけならなんだっけこっちの方が簡単にできますね。はい じゃあ、えっ、ー、と、スピードを変えるのはどうやってやるのかなエフェクト。これですかね。はい。ここにありますね。スピードアップ、スピードスローダウン。うん。これを押してください。そうすると、ね、今 1.0 ですよね。で、それを、これを多分こう変えると、0.85 ぐらい。このぐらいにしてみましょうか。じゃあ、これで、ね、アプライ、レイと。 してみますよはいじゃあちょっと遅くなったはずです聞いてみましょう1番「これは何ですかそれは何ですかあれは何ですか?」はいやっぱり遅くなっていますねはいでじゃあこれをファイルエクスポートダウンロードします で、いろいろなんか出てきますけど、MP3 ですね。あとはあまり触らなくてもいいかなと思います。これをエクスポートします。で、ちょっと待っていると。はい、ダウンロードできました。聞いてみましょう。1番。これ。 は何ですか、はい、やっぱり遅いですよね。はい、そういうことができます。はい、再生スピードを遅くすることができました。ねえー、簡単ですね、えー。もう一回やってみましょうか。まず、じゃあ最初からやってみようか。最初からやらなくてもいいですね。また、エディット。エディットだっけあ、エフェクト。はい、これですね。スピードアップ、スピードダウン。 これを例えば早くすすることもできますよね。例えば 1.2 倍にしたらどうなるかなはい聞いてみましょう1番「これ」は何ですか?「それ」は何ですかあれ 0.85 倍にしたものを 1.2 倍にしたからだいたい1に戻ったんですかね はい、まあとにかく早くしたり遅くしたりすることができます。はいじゃあねこれもやってみてください。